こんにちは G です今回は MXLinux のお話 MX はラズパイ OS と同じデビアン系のディストロです昨年 ARM 公式版が出て6月に動画を公開しました今年3月に改良版 RAG2 が出ています まだベータ版扱いですがどう良くなったんでしょうか MX は PC 版では不動の人気1位をキープ果たしてラズパイにも良いディストロになっているのか検証します MX の情報は画面のサイトですまずイメージをダウンロードしましょう 画面のサイトで2022年3月版をダウンロードしますいつものようにエッチャーで SD に焼きます SD をラズパイにさして起動初期設定なしでいきなり立ち上がってしまいますイメージファイルは 半年以上前のものなのでまずはアップデート右クリックでポップメニューからターミナルを選び画面のようにタイプ終わったら一旦リスタートします最初に日本語化や初期設定を行います画面左のダッシュボードにある「Raspberry Pi c コンフィグ」を起動 まずユーザー名とパスワードを変更しますシステムタブでホストネームチェンジパスワードボタンでパスワードを指定ディスプレイタブをクリック私のモニターでは周囲に空きがあるのでオーバースキャンをディスエイブルにしますローカリゼーションタブをクリック ロケールはジャパニーズキャラクターセットは UTF8 にして OK タイムゾーンはアジア東京で OK キーボードはジェネリック1 0五キー PC レイアウトとバリアントはジャパニーズにして OKWi-Fi、OK、カントリーは JPJapan にして OK リスタートするか問われますので Yes 再起動後デスクトップを日本語表記にするか聞いてきますのでお好きにどうぞここでは名前を更新するを選んで日本語にします次で日本語入力をインストールしますパッケージマネージャーはアッドリムーブソフトウェアがあるんですが ラズパイ版と同様の構成でちょっと使いにくいターミナルでやった方が簡単です画面のようにタイプオーバークロックもやっておきます画面のようにタイプして画面の語行を文末にタイプして 保存。リスタートして変更を有効化します起動したら「ファイテックス設定」を起動して日本語の切り替えキーを割り当てます以上で基本的な設定が終わりましたので MX をザーッと見ていきましょう。 アプリケーションを見てみると Chromium が標準 LibreOffice も入っていますマルチメディアは VLC と一般的な布陣ですおかしいなぁと感じたのはタームでサーチするとターミナルがいっぱいそんなにいらないから PC 版では添付の 役明けは入ってないですね画面右上には MX 定番のコンキーは古くからあるデスクトップに配置するシステムモニターなんですがカスタマイズできすぎるので MX では 設定をリストから選べます。もちろんカスタマイズも可能ですがキーがないのでお勧めしません動画再生を試そうとしたら VLC が動かない入れ替えしてみたんですがそれでも動作できません仕方がないので SM プレイヤーを入れて テストしています 動画再生は問題ないですね。音楽再生には、デッドビーフというプレイヤーが入っています。再生は問題なく、音もいいですが、ちょっと不具合が気になります。仕様なのかもしれませんが、コントローラーが操作できるのかわからない。 操作ボタンが全部ディムに見えちゃう。もう一つは文字の扱いがよくわからない。ほら、ファイル名のアンダースコアが消えてるでしょ。設定全般ですが、発展途上というか、統合されてないです。右クリックでポップメニューから設定マネージャーを選ぶと、 セッティングマネーージャーが開く。ここにはラズパイ関連アプリがあったりするんですが最上段に MX ツールアイコンがありますダッシュボードの一番上のアイコンですねこのアイコンをクリックすると別ウィンドウで MX ツールが開きます一部機能が重複してたり 整理統合されててなくてちょっと混乱します右クリックで終了を見るとリフレッシュログアウトシャットダウンとありますリスタートがないのでシャットダウンで選択できるかと思いきや本当にシャットダウンしてしまうリスタートさせるには タスクバー右端のアイコンをクリックするとアイコンが現れて押そうかなぁと考えてる間に消えちゃうという不思議な仕様右クリックの視界の外という表現日本語ローカライズとしてどうなんでしょう哲学的すぎてう 触っちゃいけない感がありますね今まで見てきたデスクトップの振る舞いはフラックスボックスという従来からのウィンドウマネージャーですそれとは別に OpenBox というウィンドウマネージャーが利用できログイン時に切り替えできます OpenBox のデスクトップです 基本的にできることは同じですがより単純化された GUI になっていますデスクトップのセンスはともかくこれはこれでありじゃないでしょうか。 クロミウムで動画再生するとき、なぜか 480p までしか表示できません。バージョンに問題があるのかもしれませんね。 そこで Firefox ESR を導入してみるとフル HD で再生できました。 MX を検証してまず感じたのは軽いということですともかくササクサク動きますただ操作感というか雰囲気が他のディストロとはちょっと違う。 でもラズパイでは何よりも軽いは最重要課題個人的にマンジャロを常用しているのも同じ理由ですラズパイで動作するディストロで軽さでは MX とマンジャロが2トップと思います MX まだベータ版なんですが MX の正規版が待ち遠しい試される価値ありと思います皆さんもよろしければぜひそれから11月9日のアップデートで VLC が動作しない問題は解消しました以降正常に動作するようになりましたご覧いただき ありがとうございました。初めて行ったスーパーでの出来事です。レジ待ちの時みんなレジ袋くださいと言ってるんです。え、なんでと思ったらすぐ前の人がここではみんなレジ袋買うのよと囁いてその人は レジ袋5枚ちょうだいそして「あんたも買うのよ安いから」と教えてくれましたレジ袋1枚1円で100均より安いもちろん5枚買いましたレジ袋有料化については問題もあるようですが このスーパーではレジ袋も集客のための商材。資本主義万歳ですね。ではまた次回。